私は今現在 タイのバンコクの方に来ております後ろにある建物はですね前回私がですね宿泊したホテルレビューをやったところになっております今回の動画の内容なんですけども今回の内容はですね2022年ビブグルマン100バーツ以下のね絶品グルメ第7選をね皆さんにご紹介していこうと思っております今ですねかなりの円安になってまして海外旅行まあ燃油サーチャージもね結構高くなってまして 海外旅行にね行くのがねちょっと金額高くてね行きづらいなって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけども100バーツと言いますと今ね大体1バーツ4円ぐらいになっちゃってるんですよね私が2019年に来た時はですね大体 3.5 円ぐらいな感じでしたねなので大体コンマ5円ぐらい値段が上がってますのでそれでありましたらねビブグルマン100バーツ以下であれば大体400円以下ということで食事の金額もねコスト抑えられてかつね おいしいものを食べたいと今のこの円安の状況であればまあ皆さんにねこれだったら行ってみたいなとはい思っていただけるんじゃないかと思いまして今回ねこのようなね企画をしてみましたそれではねまず1軒目のところ行ってみたいと思いますはい1軒目のお店に到着しましたこちらになります チ、はい、ャルンセンシーロムさんになりますこちらはですね豚の煮込みご飯の、はい、お店になりますタイに、ね、よく来られてる方はねご存じな有名なお店ですよねそれでは中に入って食べてこようと思います こちらがですす。ね、メニューになりますいろんなね、種類のところで値段が変わってるような、はい、形ですね高いやつだと300バーツ一番安いので50バーツですね今回はね、えー、こちらの方一番安いやつですね注文してみました楽しみですはい、一番安い50バーツの料理がですね到着しましたこちらになります そうですね。テーブルにこんなねソースがありました。すごいねビネガーが効いてますね。はい酸味を効いてるこんな感じのはいソースになります。それではですねいただこうと思います。 こんな感じにですね50バーツなのでとても安くてね1食だけで最分お腹いっぱいになりますえ見た目はねそんなに多くないかなと思ったんですけども実際食べてみるといやお腹いっぱいになりますちょっとねみりんの効いた確認的なまあ、それをご飯と一緒に食べるのは好きな方はねここはねおすすめなお店かと思いますまだねここに来たことはない方はですねぜひ来てみてください美味しかったですごちそうさまでした はい、2軒目のところに着きましたオウトンさんになりますこれはね TJ チャンネルの TJ さんもね過去にご紹介したことのあるね、まあ、チェンマイのご当地グルメであるカオソーイのね有名なお店になりますそれではね店内に入りましてカオソーイをご紹介していこうと思います これはですね、メニューの方をご紹介していこうと思いますこれが表紙になりましてエページを開きますとこんな感じで はい、ゴーグル版の、ね、2019年から2022年、年とまで4年連続ではい、運転されたという証がしが掲載されておりまして、こちらにですねはい、今回注文するカオスの89バーツ、はい、これが掲載されております。 それじゃしていき、ま、たといと思います。それ うん平打ち麺でもちもちうんうんやっぱりうま過ぎるうん来てよかったって思えるおいさうんおいしいうん これとね、やっぱり一番上に、ね、乗っかってた揚げたね、このサカリカリ感、サクサク感アクセントになってやっぱ美味しいわこれうんここあれだねスープだね美味しいのはうん濃くなってクリーミーっていうのがすごい美味しい、うん はい、3軒目のね。お店に到着しました。3軒目のお店はこちらになります。はい、バーイアイパッタイさんになります。メイン通りから奥の方に入るので結構ね穴場といいますか？それではパッタイいただこうと思います。 お店のねバーンヤイパッタイさんはねこっちなんですねで右手側のこちらはね別のお店だそうですこっちはねラーメンですねクイッティアのお店らしくてで今日はですねお休みだそうですいやー食べれませんわざわざここまで来たのに食べれないとで今日はたまたまねホリデーって言ってましたねお休みだとまあそういうことで。 閉まっててまあ今回はねご紹介できないんですけども申し訳ないですここの場所はですね一応概要欄の方に載せておきますいやー食べれなかったああ悔しいけどいやむをえない皆さんここへ来て食べてみてください私食べれないのでまあ、食べたことがある方はですね是非コメント欄の方にねどんな味だったのかっていうのをね教えていただけると大変ありがたいです是非是非コメントよろしくお願いいたします はい次のお店に到着しましたこちらになりますワンプエンノイさんになりますこちらのお店はですねカノムブアタイの焼きクレープのお店になりますそれではね店内見ていきましょう 5個ですね1個10バーツで、まあ、5個なのでこれで50バーツですどんな味なのか私はね焼きクレープ初めてね食べるのでとてもおしみですはい、はい、1個ね取り出してみましたすごいね生地がねパリパリ薄皮せんべいみたいな感じですげえパリパリですで中身はねこんな感じですねこのねオレンジ色ね何だろうねでクリームは何のクリームなんだろう見た目だけじゃね味想像できないですねちょっと食べてはい見ようと思います それじゃね、ええー、いただいてみようと思います。どんな進んだろうな、フライヤース。ん。いや、軽い、すげえ、装着、クリームね。生クリームでもないしね。なんだろう、甘いクリームですけど。なんだろうね。 いや例えるのちょっと難しいわ日本ではあんまり馴染みのないクリームバタークリームみたいな感じっすねうんいやだけどこれ超うまいうん1個ね軽いから簡単に食べれちゃいますねこれいやこれうまいわうんちょっとねバンコクの中心街から結、ね、構離れてるとこなのでかなりのローカル的な場所っすねうんだけどね多いけど来る価値ありますようんい、うん、いや、これうまい、うん うん、うん、最高うんこれね甘いものがちょっと苦手だっていう人でもワクワクいけます私もねそんなにね甘いものって好きじゃないんですよなんですけどこれはね別腹ホントにこれ女性だったらこれ別腹以上ですねこれいやうまいわ絶対あこれ牛乳とかコーヒーと一緒に飲んだらこれ最高だろうなーうん皆さん気になった人はですね、うん、ぜひとも見てみてくださいいやこれイブグルマン登録されるだけあるな うん、日本人にも大好きな味ですね、これ、はい、好きな方、ぜひ行ってみてください、美味しかったです、ごちそうさまでした、いやー、美味しかった、まだ残ってんだ、食べよう、はい、次のお店に到着しました、次のお店はですね、こちらになります。 クワガイッャガさんになりますこのクワガイはですねタイではですね麺を千味千レック千ヤンっていう形でね極細麺、はい、中細麺で極太麺という形で3種類ねあるんですねそれでここのお店はですね極、ね、太麺を使った焼きそばこのことをねタイではクワガイと、はい言うそうですでそれのねビブブルマンで認定されたお店これがここになります こちらがですねメニューになりますはいメニュー1ページ目ですね、実際にね、不ガ貝の写真がこんな感じでございます、はい、ビジュアルはです、ねえー、こんな感じの、はい、ものになりますで、金額の方なんですけども、はい一番上に見てみると、オーソドックスなやつがですね、はい、フライドゥールウェジチキンと書いてありまして、50バーツは もうはいバージョンのやつですねそれが60バーツあとハムバージョンなんかあって、はい、60バーツと一番下の方はも100バーツですねはいウィズミックスチキンとチキンのミックスですねはいそういうタイプになりますスクイッチあとシュィンプ、ハムイカエビハムも入ってるやつがまあ100バーツという形なんですね Yeah? And then you put the chicken. The chicken you have to、uh, marinate first. Put s o y s a u c e sugar, a little bit like that. You can dump your version to marinate t chicken. And then you put the rice noodles.、Yeah? You can buy relevant Asian m a r k e t And put a little bit of the s o y s a u c e the black one. That's t only one to eat f o o n A little, not too much, s a u t a And then you keep until the noodles crunchy. はい到着しましたこちらがね太麺の米の麺ビーフを使ったね焼きそばクワガイになりますいやうまそうだよこれそしてこのワガイにはですねはい、スープもつきますこれでね50バーツになりますだいたい200円ですいやうまそうだそれではいただきます これ で, ですねいただきます、い, やー初体験いただきーす透明、うん、なだけに、もっちもち、だけどね、卵と絡めてね、フライパンでこういうふうにぐるぐるぐるぐる回したんですけど、なんか麺のパリパリお好み焼きみたいな、こ、うんな感じですね。 だけど麺がもちもちなので一般的なお好み焼きとまさに違ううん独特でね上手にね塩分塩加減が効いてていやこれうまいわ幸せこの料理に出会えたことにすげえ感謝うんおいしいうん そしてお肉ですね、いただきます、うん、これもやわらかい、うん、うん、香ばしい、すごい、ここはね、私、大絶賛でお勧めするお店なので、ぜひ皆さん、うん、こ, このクワガイ、食べてみてください。 はい次のお店はこちらはい皆さんピンクの顔オマンガイタイと言ったらね誰でも知ってる顔オマンガのお店です今日はカオマンガイプラトゥーなんですそれでは入っていきましょう こちらがねメニューとなります先ほどですねちらっと見させたんですけどもはい改めてという形でメニューのご紹介といたしますはい今回私が注文したのはこちらの50バーツのですねはいカオマンガイこちらのスープですね20バーツはいめちゃくちゃ安いですはいそれでは料理をね待ちたいと思いますはい料理が到着しましたはいこちらのカオマンガイ50バーツ ね、こちらのスープはなんと顔マンガイより安い20バーツですよこのボリュームで20バーツ80円です安いそして左手がこれがねカオマンガイの、はい、ソースになりまして、はい、こちらがねカオマンガイの備え付けのスープですねはいあっちいそれではね昼ご飯という形でピンクのカオマンガイいただきます いただきます。約3年ぶりの再開。いやー懐かしい。うん。うまい。うん。久々の懐かしい味。うん。間違いない。美味しい。 ご飯に生姜が効いてますねこの生姜がねアクセントになってうまいですねやっぱご飯うん食欲が出るうんうん、うんうん、そしてこちらのねスープですねはいいただきますわあ、すごい やっぱまあ美味しいすごい出汁がしっかり効いててね癖がなくてグイグイいけちゃう味やっぱ美味しいなやっぱここはこのねざっくりざっくりとね切った鶏肉美味しいですこれ っっちゃってくださいはいテーブルの上にちゃんとティッシュがありますからまだねここのピンクのカオマンガイゴーアンカオマンガイプラトゥーナム着たことがない方はですね一度、はい、来てみてくださいまだねタイバンコクにねここに来たことがない方もねまず初めにねタイに着いたらここ来てみてくださいはい失敗しない安定の、ね、味ですはいはい今回のの動画の企画企で7件目 最後になります最後のお店はこちらになります。 ルルンルアンアさんになりますこちらはですね BTS プロンポン駅からね歩いて5分ぐらいのところにありますここの料理の内容なんですけどもクイッティアの屋さんに、ね、なりますクイッティアはね、えーまあ、簡単に言ったらタイラーメン米の麺、まあ、ビーフンを使ったラーメンっていうところで大変人気な、はい、お店ですプロンポンはね日本人駐在の方もたくさんいらっしゃってね日本人にね好む味というのがねそういうお店がたくさんある、まあ、その一角の中で大変人気な、はい、お店になってます ですね、それではね、えー、ペンネに入ってクイッチを食べようと思います。 こちらがね、メニューになります。味付けが一番上のステップワンっていう層がありまして、左からトムヤ根スープ、汁なしトムヤア。あと、透明なスープに、あと汁なしという形で四種類ありますね。<笑>そして、麺の種類もね、はい、千で、ね、二番あと千に、千以外、二千、あと、ユムモニーですね。太麺、軽さファ麺、特麺、包装麺、中華麺、あと、キブ太麺ですね。はい。 でお肉もね選べましてミックスタイプ、あとこういうね豚のひき肉と炭火で豚肉の肝臓を入れないでくれっていうタイプとあと、お魚ですね、はい蒸しボール、あと豚肉、はいこういう形で、あとサイズもね60バーツ、70バーツ、80バーツは S、M、L というサイズで4ステップにはい細かくね選択できるんですね、これはね嬉しいね。 感じだと思います私はねトムヤムスープで食べようかなはい、ちょっと注文しようと思います。 着しましまたトムヤムスープでバミーにしてそしてミックスにお肉をしましてこれで小サイズになりますちょっと近くからだとあまりね大きさわかんないと思うんで、えー、ちょっと離れてみますとこのくらいのサイズですはいそれではねタイ、はい、ラーメンクイッティアをいただきますそれではクイッティアいただきます うん、美味しいああスパイシーですね辛さ も, もバッチリうん美味しいだしがしっかり効いてる、うん、麺はねここのなんかバミーはねなんだろうあのカップのインスタント麺に、ね、近いかな、うん、そんな感じの、はい、食感ですうんレバー、うん、いただきます うん美いしいうん今回私はねここの店初めて来たんですけどそれでクイッティア自体はですね今まで食べてきてるんですけども食べてきてた中でここが一番、うん、美味しいですいや最高ここのクイッティアこの味が出てるクイッティアがね日本にあったらねかつ近くにあったら毎週行きたいねうん美味しい これで今回の動画は以上になるんですけども皆さん7つのお店の中でどこがね一番良かったでしょうか私はですねピンクの顔と あとアンさん食いってはクワガイですね当面のねせんやいを卵で絡めてなんか お, お好み焼きみたいな、はい、感じでやってた料理ですねこの2つがね群を抜いてました私の好みの味だったということなのでまあ参考程度にはいしていただければいいと思うんですけども私はねこの2軒ねおすすめできますのでぜひ行ってみてくださいまあ、他のね5店舗どこもね美味しかったです確かに、はい、ミシュランのビブグルマンに認定される7店舗なのでもうどこも もね、味は良かったので食べたいなというもの、はい、を選んで、まあ、そこに、はい、行ってみてください今回の動画が、ね、参考になったと思いましたら、ね、グッドボタン高評価ねタイの動画気になってる方はですね、是非ともねチャンネル登録よろしくお願いいたします次回の動画でお会いしましょうそれではまたバイバイ